蒸気が濃くなってきましたねこの地下へと続く洞窟も思っていたよりずっと深いようです気をつけていきましょう 長期に触れ体調を崩すものも多いと報告を受けていますあなたや私はこの程度なら大丈夫なようですがそれにしてもなぜハイラル城の地下からこんなものがこの先の調査は危険が伴うかもしれませんでも あなたがいてくれれば安心ですリンク早く原因を突き止めましょう はあ<笑>王家に伝わる古文書には今から遥か昔の神話の時代に人と魔王が世界の覇権を争う大戦争があったと記されているのですが<笑>ひょっとしたら。 これはその伝承が描かれているのかも先ほどの像にかたどられていたソナウ族とこれは私たちハイリア人のようですねソナウ族はまるで天から降りてきたように見えます 私の祖先ハイラル王家の祖は天より降臨せし神の一族と結ばれ生まれたと言われていますこの壁画を信じるなら天より降臨せし一族とはソナウ族その一族と大地のハイリア人が交わりやがて起こった国がハイラル王国 しかしそこに邪悪なるものが現れ王国の大いなる力を奪うすべて古文書の内容と一致しているそして魔王が誕生しそれを打倒する戦いが起こったここに描かれている人物これが 魔王と呼ばれたものだとするならばすごいやはりこれは古文書に記されていた大戦争封印戦争の全容が描かれた壁画リンクこれは大発見です これはフルアが作ってくれたのですが持ってきておいてよかったこういうものを記録するのにとても役立ちますこの先は埋もれていて見られませんねここは一体何なのか答えはこの先にあるように思います 今は先に進みましょうリンク 正気で砕ける刃では役に立たぬゼルダ大魔の剣を持つ者リンクラウルの勇気をこの程度かどうして私たちの名を。 you <laughs>